皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年7月18日、牧場コインが100万コイン以上あると利用できないと、冒険者の広場に書いてありますが、ようやくその画面を見ることができたのでした。そして、数十年ぶりにツールの福引きで1等が当たりました。本当にいつ以来でしょうか。1等の商品の相場を見てましたが、どれも今は大体60万ゴールドくらいでした。 それだったらマイタウンメダルの方が価値が高いかなということで今回もそうしました。でも一頭が当たった記念で仕草さ書あたりを買っても良さそうな気がしますね。達人クエストの方でもラッキーなことがありました。出ないだろうなと思っていた新しい宝珠が見事に出ました。老化好きの神髄の宝珠でした。本来ならマーブルボルクが持っている宝珠みたいですね。 聞いたことない名前だと思いましたが、姿を見て思い出しました。フォーリオン造成地にいた地味に強いあいつです。多分、獲物呼びで宝磁を集めようと思うと大変な目に遭っていたと思うので、それを回避できたのはラッキーでした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。